ステップ2、正準量子化。まずは、今までのやってたことが、まあ、工程力学を使うんですけれども、例えば、円の粒子としては説明するんですけれども、それも力学的な変数なんですが、例えば、これが、角、 粒子としてはそれが1から n になってるんですが、この q と p がポジションとモメントムなんですよね。それが、ポジションというのは1なんですが、モメントムとしてはそ れ, それが運動量でしょう。そして、これがまあ一時的な微分で定式なんですけれども、この q1、t0、t0 というのはそれが正規状態なんですけれども、 各粒子によってそれが関数があるんでしょう。そしてそれが、がまあ、91かっこ t なんですけれども、それが時間のよっての発展なんですよね。そして、これが、まあ、ハモルトニアン演算なんですけれども、それにすると、まあ、これが、その1と、 運動量が正準、まあ、協約なんですけれども、それの変数 が, が、えっと、この状況になるんですね。そして、これがハミルトンの変微分の運動方程式なんですけれども、これが、まあ、この数式になってるんですね。そして、量子力学に使うと、こういうふうになるんですね。 そして、それが、まあ、今までは変数だったんですけれども、このハットの記号をつけると、これがオペレーター、演算になるんですね。そうすると、まあ、行列に書く場合もありますけれども、今回にはそれが気にせずには、これがただあの演算でと呼びます。そして、これがこ、この形になるんですけれども、これ が, が、 Q ハット B ハットの関連なんですけれども、この四角錐 の, の, の格好 に, につけると、それが、まあ、こういうコミューテーター に, に, はにはなるでしょうで。そうすると、それ が, が交換子なんですけれども、これが AB-BA、まあ、B -B, A なんですが、これが、まあ、行列掛け算 に, ととのにはなりますので、これ が, が順番には重要でしょう。 そうすると、QJPK の, の, の, の腰、腰、腰関心になるんですけれども、それが IH-bar d e JK になるんですね。そうすると、JK がイコールの場合にはこれがまあ1になるんですが、JK はイコールではない場合にはこれが0になるんですね。そして、 その演算の順番も重要になるんでしょう。そして、これが、量子のハムルトニアンになるんですけれども、これはま あ, あの、ただの普通の変数家からその演算子になるんですが、そうすると、書類が方程式によってそれ、それの発展になるんでしょう。そして、これがま あ, あの、一般の方程式 な, なんですが、i h-bar ddtψ イ q u a l h hatψ になるんですね。そして、えっと、一時的なのあの例としては述べたいと思うんですが、そうすると、この x 軸があのポジションなんですけれども、この縦軸が v of x になるんですね。この関数として。そうすると、 この場合には、ポジション、1が Q イコール X なんですけれども、P、それのモメント、運動量、イコール MDXDT になるんですね。で、これが、まあ、あの、微分になってるんでしょう。1回微分なんですが。そして、このハンモトニアン演算が、2M 分の P 事情プラス F of X。で、この場合には M が、それが質量 な, なんですよね。 そして、ハムルトニアンの方程式にはこういうふうになるんですが、dq dt イコールパ partial h partial p e q u a m 分の p なんですが、dp dt イコールマイナスパー partial h partial q equal minus partial v partial x になるんですね。そうすると、これが、 ニュートンの運動方程式になるんでしょう。そして、これが工程のハムル ト, ト, トニトン演算なんですけれども、クワントムのハムルトニアン演算にはこういうふうになるんですね。h hat イコール2分の p hat 事乗なんですが、プラス vx hat として、で、そ の, その交換子が、が xp イコール ih bar になるんですね。そ、so, うすると、x h a トが x になって、p -I h a ト equal minus ih bar partial partial x になるんですね。そ、so, うすると、まあ、この変微分の方程式になるんですけれども、ih bar partial partial t psi x t e マ u ナス h bar 次乗の、uh, water 2m なんですが、partial squared, partial x squared, plus v of x, psi x t になるんでしょう。そうすると、これがポテンャルウェル、potential well として、あるいはハイドジョンアド、hydrogen atom の水素の原子など に, についてこれ、これの方程式にはそれが説明になるんですね。